全部となりますえー、1曲目が、えー、山形県の騒り曲「合算」という曲で、えー、とちょっと2回目の方南中空の方に参加させていただきました、えー、どっちも激しい曲だったのでちょっと私たちメンバーも正直ちょっと疲れて足がもうガタガタなんですけど次踊る「上方」という曲もなかなか激しい曲で最後まで踊りきれるかちょっと不安な部分がたくさんあるんですけど、えー 共演らしく明るく楽しくはじけて踊っていきたいと思いますので皆さん、えっと、5000円をお心の中で、えっと、かけていただければとても嬉しいのでよろしくお願いします。それでは共演気をつけ 桜、悠久の迷島の時男はゆなにいてローを歌から望みは海切な熊よ宇宙 「晴れてきた風に向かって雪の心よたまみと」<音楽><音楽><音楽> 勝つときに」 Thank、you